今日はトヨタペットさんの方にお伺いさせていただいているんですが、こちら、ラグジュアリーミニバンのベンチマークでもあります、こちらのアルファードをご紹介していこうと思います。今回のご紹介の観点は、M クラスミニバンにはない装備の観点で、こちらの車の車内の装備についてお伝えをしていこうと思います。参考までにこちらの車はアルファードでも G グレードという車でして、今もうこのグレードがない車なんですが、うん、今で言うと SC グレードという相当の車になります、うん。アルファードもかなりいろんなバリエーションがあるんですけれども、やはり一番今売れてるのはガソリン。価格的な問題が大きいと思うんですけど、ガソリンがやっぱ一番売れてると言われています。まあ、売れ筋のグレードと。 ということでお伝えをしていきたいと思います。でこの価格見ていただくと、ノアボクシーが大体いい490万円ぐらいになるわけなんですけど、それに対して535万円。まあ、最上級グ レ, ードはないグレードではないんですけれども、まあ、こういう豪華なミニバンが欲しいという方にとっては、おすすめできる1台で、 ノアボクを検討してたんだけども、アルファード買えそうだからアルファード買おうっていう方もいらっしゃるみたいなので、参考までにどういった車になっているのかというので、G クレードの車内について見ていきたいと思います。まずこちら乗り込みたいと思います。このように、M クラスミニバーには付いてないんですけど、 アルファードに関しては大きい車になってますので、このようにステップが運転席にもしっかりとついています。こうやって実際乗り込んでみると、金額的なところは M クラスミニバンに比べると、もちろん高いなっていう印象はあるんですけど、実際乗り込んでみると、やっぱりこれが豪華仕様のミニバンなんだなというのに気づかされます。 このようにシートポジション、記憶できるものがついていたり、高級車にはよくついているものですし、あとはこういったトリムの合皮の使われ方とか、木目調のパネルがついていたりとか、ステアリング自体もこのように木目調のステアリング、ここは本革巻きだったりとか、こういったところの使い方がやっぱりうまいなと。 でここのインパネ自体も合皮が使われていますしハードプラが剥き出しになっているところというのがほぼほぼ見えないぐらいしっかりと作り込まれているというのがかなり印象的です。あとは今回のアルファード自体がそんなにも新しい車ではないとまあいうこともあるんでナビ自体は正直新しく出てきた今の M クラスミニバンの車よりも劣るところというのはもちろんあるとは思うんですけれども全体的な作り的なところでいうとやっぱりかなり豪華な車に乗ってるなっていうのは感じますでもちゃんとこのように電動パーキングとかブレーキホールドとかスタビリティコントロールとかエコモードとかこちらこちらはミニクラ M クラスミニバンでは付いてない装備なんですけれども シートヒーター、ベンチレーションというものがしっかりとついています。このベンチレーションというのは、こちら見ていただくとわかるんですけれども、このようにタンチング仕様のシートじゃないと使えない装備になっています。でここのところからエアを吸うような形で、座った時の群れを防いだりとか、夏場特に涼しくていいんですけれども、 こういった少しコストのかかってるシートじゃないと使えないものになっているので、やっぱりこのぐらいの価格の車じゃないと付けられない装備になっていたりします。まあ、こういったところの木目調 の, パ ネ, ルのパネルの作りなんかもうまいことしてあるなっていうのを正直感じます。全く今見てもこのように安っぽさっていうのは全然感じない車に 仕上がっているかなと思います。でこちら、まあ、ローア枠もそうでしたけども、このように電動スライドドアのスイッチがここについているのと、後ろ開閉ボタンがここについています。でもちろん LED になっていますで。防弦のルームミラー、これはデジタルミラーではないですけども、防弦のミラーになっています。こちらも、ここは ハロゲンになっていますけれどもこういったバイザーも付いていますでもう一つ M カラスミニバンにない装備としていいなっていうのがこちらこちら よ, よくメルセデスなんかでも付いてるんですけども運転席からこのように助手席を動かすようにできるパワーシートになっていますパワーシートでありながらも運転席から助手席が動かせるパワーシートになっているっていうのも やはりこのクラスの車ならではの装備になるかと思います。それからこのようにセンターコンソールも非常に大きいものになっていますんで、収納も特に困ることのない大きさになっているというのも特徴的なところかと思います。やはりこう乗ってみて非常に 高級感を感じますし、この車内と、外と車内との密閉度っていうのも高いものになってるなという感じが非常にして、いいものに乗ってるなという印象があります。実際に少しエンジンをかけてみようと思うんですが、こちら 2.5L のガソリンになります。 まあ、2.5 リののの直用のガソリンなのでエンジンの音自体は正直この車格の車に対して少しアンマッチがあるかなっていうのはま あ, あるところかなと思います特にノアとかボクシーとかと変わらないようなエンジンの音があるので質感が高いかというとまあ少し疑問があるところかなと僕だったらこのぐらいのクラスの上質な車なんだったら ハイブリッドを選ぶかなと。この空間に合った、キャラクターに合った車ということで、ハイブリッドを私は選ぶか、もしくは V6 にするかっていうことになるかなと思います。それでは次に、後石に移ってみたいと思います。ノア僕もそうなんですけども、トヨタ車のいいところはこのように、ボタンを押して乗り込むことができる。 ステップアゴン、今、静電達式になりましたけれども、M クラスミニバンにはない機能として、こちらです。はい。わかりましたでしょうか挟み込みの防止機能というのが、アルファードには付いています。この辺も、小さなお子様とかいらっしゃると、非常に役に立つ装備の一つになるかなと思います。でこのように、 ステップというのはちゃんとついていて、追い込めるようになっています。はい、今、後ろです。ではい、で今、今シート自体を一番後ろまで下げてるんですけど、この前のシートも後ろまで下げてるんですけれども、 まあ、足は当たるんですけれども、でも伸ばすことは全然できるぐらいの余裕、余裕度クリアランスっていうのがしっかりと、やっぱりありますね。そこは非常に、これだけ大きなラジクラスのミニバンに乗ってると、その辺の余裕度っていうのはあるなと。こちら。まあこちらも今、インターフェースに関しては、もう今新しい車ではないので、 このノに比べてしまうと、この後席のディスプレイも小さいものにはなっているんですけれども、まあ、この当時としてはかなり大きいサイズのものだったんじゃないかと思います。で、このようにエアコンのコントローラーがついていたり、あとこちらはブラインド、これはステップワゴンとかまあ僕でもついています。で、この辺が特徴的で、ガラスがそのまま四角ではなくて、 デザインをしっかりとこの辺考えてこういった作りになってるっていうのも車内から見てもかなり車内の高級な臨場感というものがしっかりとあるステップアゴンと比べるとこちらのアルファードに関してはもちろんファミリーカではあるんですけれどもでも高級サルーン的なテイストを持ったミニバンというのでワンクラス2つぐらいクラスが上の 車になっているかなという印象がやっぱりこの G グレードでもしっかりとあるかなと思います。でこのように今回のノアブクはこちらのシートこう左右動かなくなっちゃったんですけどもこのアルファードに関しては左右動くようになっています。まあ、このような形でしっかりとオットマンになっててパンチングのレザーに なってますここまで持っていくとこのようにウ ォ, ウォークスルーが広く取れるようになっています。これは今の現行のステッパーゴムも新型のステッパーゴンも、まあ、そうなったということで、まあ、このような形で今一番。 する広く取ってる状態で、まあ、このようにテーブルがあると。まあ、これも新型ののは僕に関しては、このテーブルが付くと。で、後ろも十分な余裕。やっぱりかなり M クラスミリバンに比べると広いです。で、こちら、後ろの席なんですけど、 アルファードとノアボクで違うところは、このように跳ね上げのタイプなんですけれども、このように従来タイプと同じで、紐の釣り下げ式になっていますで。最新式のノアボクに関しては、これがなくなって、普通に最上部まで持っていくとカチッと収まるようなタイプに変わっていますので、まあ、この辺は少し古さを感じる。まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、あります。もう一つは、 ロングスライドが限られちゃうということになります。ここにシートがあるんで、でこの大きなシートになってますんで、どうしてもこれを左に寄せて、後ろに持ってったとしても、ここの3列目のシートが干渉してしまうんで、ロングスライドできると言っても、限りがあるということになります。まあ、実際に 一番ロングスライドにした状態で後ろ持っていってみようと思うんですけれど今このような感じで一番左に寄せてますで後ろを持っていくんですがここのとこ分かりますでしょうかシートが大きいというのとどうしても3列目のシートもボリュームがありますのでここが当たってしまう えー、ノアボクシーに関しては、旧型もそうでしたけれども、ここがちゃんと逃げるようになって、さらに後ろまでロングスライドをするようになるので、実質2列目の足元に関しては、ノアボクの方が広いというところもあるんで、アルフ ァ, ロアルファードよりも長けてるポイントというのも持っているというのも一つ特徴的な とところになるかと思います今、これ右に寄せているんですけど、左に寄せているんですけど、やっぱ左に寄せちゃうと、ここのひじかけのところが邪魔で、っ通りにくいかなというのはありますで、そこまでウォークスルー自体が広いというわけではないです、はい。こんな感じで で3列目、倒してみたいと思うんですが、倒すときはこれ、外してで、下どうなってるかというと、このように、レールが前まで繋がってるような感じになっていますで。ここにアタッチメントがついてて、ここにガチャッと余るようになってる。で、3列目のアルファードの特徴というのは、このように、 今、シートレールをお見せしたんですけれども、3列目でも、このシートのスライドが可能であると。このように、ここにノブがあるんですが、これを引っ張ってあげれば、後ろまで下げることができる。荷室分まで使って下げることができると、ま、いうことです。で、この状態であれば、 こちらの2列目のキャプテンシートもさらに下げることができると思います。ここまで下げることができるですと思います。でその理由で、このレールが3列目まで貫通した設計になっていると。よく考えられています。もう一度やってみたいと思います。 はい、こんな感じです。なので、さらに後ろまでシートをスライドさせることができる。はい、この状態ですと、もう特に足もほとんど当たらない。前のシートも電動になってて、降りるとき後ろに下がるんですけど、それでもほとんどつま先が微妙に当たるぐらいなので、やっぱり非常に。 広いですね。そこは。あでも、先日新型のステップワゴンも乗ってきましたけど、新型のステップワゴンも確かこのぐらいだったと思います。で新型のステップワゴンに対してノアボクシーの方がロングスライドだったはずなんで、さらにロングスライドだったはずなので、おそらくノアボクシーの方がアルファードよりもさらにロングスライドが されている仕様のものなんではないかなと思いますまあ、そこは調べてテロップに貼っておきますので見てみてくださいはい、で今3列目なんですけどあともう一つ3列目今スライドができるという話をしたんですけどやっぱりもう一ついいのはこのアルファードにしかない特徴として3列目でも大人がもう余裕で座れるということですもうシート自体がもちろん 2列目のキャプテンシートとか1列目のシートに比べたらもちろんペラペラなのかもしれないですけどでも普通に座るくつろいで座るっていう言い方をしてもいいかなと思うんですけど十分なボリュームがしっかりとありますなので長距離普通に乗っても全く疲れないシートになっててこれは非常にいいなと 思います3列目がここまで広く快適に使えるのはアルファードしかないなということを非常に感じますアルファードにしかない機能がしっかりとついててくつろげて広くてでかつここにもしっかりとブラインドとかもついていますしまあ今これ現行のアルファードではあるんですけれども今年 秋から冬にかけて新型のアルファードが出るという噂もありますんで、まあ、来年以降新型のアルファードフルモデルチェンジされると思うんですけれども、非常に楽しみな車にまたなるんではないかなと思いますので、また新型のアルファードが出てきた時には、レビューをしていきたいなと思っております。 最後にもう一つ、M クラスミニパンにはない装備ということで、こちらのリアのテールゲートになるんですが、こちらももちろん電動になってます。で、で、まあ、お分かりになった方もいらっしゃるかもしれないんですが、途中で止めることができない仕様のものになっています。 今、うーん、うんって言いましたけど、このように e ージークローザーがついています。Easy c l ー s e は手動で開け閉めした場合に役立つんですが、まあ、手動ですとこのような形でなるんで、手動でも途中で止めるということができない。まあ、新型のは僕しかやっぱりその辺が新しくなっています。で、閉めます。このように e ージークローザーがついているので、 しっかりと締めることが自動でできると。いうことで、この辺が少し M クラスミニバンにはない装備が備わっているということで、さすがアルファードと言えるところではないかなと思います。ということで、今回はこちらの現行のアルファード 2.5L の G グレードなんですけれども、M クラスミニバンにはない装備についてのご紹介を参考までにさせていただきました。 当チャンネルでは車及びカーレビューの配信を行っておりますので、興味のある方はぜひご覧いただきまして、チャンネル登録をいただけますと、動画運営の励みになりますので、幸いです。それでは失礼をいたします。